皆さんこんにちはハートカイロプラクティック製座の平野ですえ。本日はですね慢性痛の1分セルフケア慢性痛の1分セルフケアというのをご紹介したいと思います。それはですねハル、えー、カイロです。ハルカイロをご紹介します。皆さん寒い時にですねカイロを使うことは多いと思うんですけれどもまずですね慢性痛の抱えている方にもぜひ使っていただきたいなと思います。 よくですね、えー、オンシップとかレーシップとか使われる方もいらっしゃるとは思うんですけど、うん、患者さんの中でやはり、うん、気休めで使っているとかとにかくとりあえず使っているという方がいらっしゃるんですねシップオンシップレーシップをとりあえず使っているという方がいらっしゃってなかなか軽減緩和しないということは方はぜひハルカ回路を試されてみてください。そして そういういのもやってるよっていう方はですねじゃあ具体的にですね、えー、なかなか治らないっていう状況の中でどういったところに貼ると緩和が、えー、望めるのか可能性があるのかっていうのを、えー、ご説明したいと思いますまず1つ目、当然幹部ですねこれは幹部の血流を良くすることで栄養や酸素を行き渡りやすくするっていうのが理由ですそれから次はですね首の根元につけてください。 慢性痛の方はですね痛みの方が脳にこびりつい て, てですねストレスが溜まっている方がいらっしゃいますストレスのせいでご自身がこうなりたいああなりたいと思っているところに近づけなくってですねストレスを感じて首元に力が入っている可能性があるんですねそうするとですね肩こりや頭痛といったものにも併用してきますので併圧ですね併圧してきますのでリラックスするためには首元につけてください あともう一つは首元につけるとですね、脳に栄養や酸素が行き渡りやすくなります今慢性痛の原因として、えー、脳の方のですね、機能低下っていうのが注目されていますので脳の機能をですね、えー、より効果的に発揮するためには、えー、首元につけていただくと脳の方にも栄養や酸素が行き渡りやすくなります、はい、それからですね、腹部です腹部はですね、えー、冷え症とかにも効いてきます これはあの生理痛とかにも影響してきますけれども、女性の方でしたら、おそらくご存知だと思いますですけど、されていない方という方もいらっしゃいますので、そういった方にはです、ね、慢性痛のある方は、ぜひ腹部の方にもつけてください、そうすると、えー、末端の冷えっていうのが内臓から来ている可能性があるんですね。内臓の血流が良くなりは、 より一層消化した栄養や酸素っていうのが、体の隅々まで行き渡りやすくなりますので、慢性痛を軽減する可能性があります。はい、栄養酸素の供給というのがとても重要なわけです。栄養と酸素の供給は血流で行っています。血流が悪くなれば筋肉も硬くなりやすくなりますし、脳の方の機能の低下もしやすくなります。はい。 ですので、いろんな意味で温めるっていうことは大変重要です。その方法として当院ではハル回路っていうのをお勧めしているわけです。はい。そしてハルポイントは幹部、それから首の根元、それから腹部っていうのをご紹介させていただきました。はい。本日はマーセスの一本セルフケア、マーセーの一本セリフケアをお伝えしました。ご覧いただいてありがとうございました。失礼いたします。